ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。スケールスピードを当ててみましょう。時速56キロです。280 m を 2.7 秒で走りました。N ゲージは150分の1なので150倍します。グリデンの実物は15000ミリです。 クリデンの N ゲージは150分の1で100 m です。速さは距離割る時間です。まずは N ゲージの速さを求めて150倍するとスケールスピードになります。280ミリあたりの時速を計算してみます。速すぎると すごい速度に換算されてしまいます。デイスケールスピードを当ててみましょう。さっきより、速い。280ミリを1秒で走りました。キッズ認定ですわら、時速151キロ。デイ第2問。 時速何キロでしょうか ?280 ミリで2秒です。時速76キロ、最適です。最後に、ちょうどいい速度で一周してみましょう。 スケールスピードいかがでしたかということで、ご視聴ありがとうございました。